こんな感じで焼いていきます。焼けちゃうと思うんで。はい。おー。ほほはい、どうも料理の鬼三勇治でーす。はい、ということですね。今回はですね、試行シリーズ。ちょっとね、僕ね、もうちょっと本当言っていいですか。あの試行シリーズ、この前の撮影もその前の撮影も、あのこれ試行シリーズ三回撮ってるんですよ。試行シリーズ。しゃ っ, った、えー。めっちゃ突き飛した。今三つ撮ったんですけど。 試行シリーズっってうマジよっ払うんですよ、ね、なんでかっていうと思考シリーズめっちゃ僕の好きな料理やってるんでテンションなくなっちゃってめっちゃ飲んじゃうんですねえもう僕はね限界です体力の限界<笑>、はい、ということですね今回は「思考のフレンチソース」ですねレジさんやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピ 材料説明いきます、ね、牛乳 50cc 生クリーム 50cc 卵1個食パンなんですけど4枚切りにしてるから熱い方がうまい4ですねあと砂糖と、まあればバリアエッセンスあったら多分これ炎上するかもしれないけど多分都内で、えー、フレンチトーストで、えー、と1200円ぐらい取ってるお店ぐらいお味しくなりますこれ炎上ポイントです<笑>、えー、ということでやっていきたいます まずね耳切りますあの僕耳パンの耳あんま好きじゃないので至高なのではいすいませんあの耳切りますえこれは後で揚げて、えー、油で揚げてなんか砂糖をまぶしたりして食べます、ね、こんな感じでねはい切ってあげてくださいとっちょっとねちょっとパンとや、ね、っていきますで卵ですねまず卵を割っていきますあ酔っ払った時さ甘いもの食べたくなりますよねそれが今の僕ですえここに お砂糖を入れましょう僕の感じだと多分ね大さじ1と半分の1ぐらいでここに生クリームですねはい生クリームです、ね、35% の生クリームを使いましたでこれ合えばでいいんですけどマバニラエッセンスうちあるんですよ実はこれをやるとバニラの香りがついてバニラっぽくな したらですね、混ぜたらもう全然ケ、OK えーなのでここにですねドボドボっとねあ食パン浮いてくるよね浮いてくるよ ね, ねこんな感じあ違うこれねちょっと僕酔っ払ってるのでちょっとやり方忘れたんですけどこれね電子レンジにかけるとすぐ4み込むんだいね、えー、今ね今ねバットでやったんですけど、えー、こいつをですねはいはいはいはいはいでここに入れますはいで卵、えー、液ねこうやってかけます 本来ならばこれね1日浸して全部吸わした方がいいんですけどそんな待ってられないじゃないですかせっかちなんで片面30秒600アト30秒鎮守はい30秒鎮守すいたせんこちらです全然変わってないですねちゃんとねこれちゃんとね <笑>どうですか皆さん手分かると思っ全然染み込んでないですねちょっとね何分か置いてこれね全部ね染み込ませていきますあの適度にひっくり返してくこれね15分ぐらい漬けたのはこちらですねもうほとんど汁残ってないですねそしたらですねフライパンに火をかけます絶対うめえぞこれえとバター 10g ですね やっぱね、飲んだと甘いもんですよね、僕ね、パフェでもね、お酒飲んでるたいな甘党でもあり、辛党でもあるみたいな熱いね、食パンを使ってね、冷たいレッツなね、レッツな、えー、レンーチソースを作っていきます、はい、えー、ちゃんと溶けまで、ちょっとね、ただ中火ぐらいにしましょうか。ほとんど、水分を吸い上げた というかフレンチトースト。焼いていきます。あ、いい、あ、いい香り、いい香りしてきた。スメルスミスドリンカーリュウジュのね。でね、多分ね、結構ね、火力も強いんでね、えー、すぐすぐ焼けちゃうと思うんですね。はい、おーおー。うまそう。 固めに焼けたら弱火にして、蓋を閉めて蒸し焼きにしてください。相当卵吸ってるんですよ。これ 内, 内部に。なので、えっと内部の煮が焼けるまで相当時間がかかるので、蓋をして弱火にして蒸し焼きにしていきます。大体どれぐらいかな。あ、四つもあればいいかなっていうようなことですおおおお。すごいですね。こんな感じになりましたもう、ね。巨大になってますね。かなりね。 ここにですね、はい、オイルバタンク、はい、そして、メープルですねおそれ で, ですね、四、え、方、ー、のフレンチョも完成さておます今日はですね、さすがに日本酒じゃおかしいなと思いましてカシャサ、これは大体事な ス, キリスピリッツですねカシャサをソーダでいっていきたいと思います いただきたいと思いますこれねいただきますめっちゃめっちゃ 僕ね、あの秋葉原かなんかでフレンチトーストのお店オープンのちょっと前に行って30分並んだんですけどそこのフレンチトーストも確かに美味しかったんですけどこれのがうまいめっちゃめちゃうまいですこれこれねうん僕がこれでフレンチトースト専門店にあります後追いのバターもすごくコくがあっててめちゃめちゃ極上のパンケーキを食べてるような感じですか、ね しかもこれ、仕込み時間そんなかかってないですほんとに30分ぐらいですよこれ30分置いて焼いただけですよこれでこんなうまいとはなもぐもぐほんとうまいいやこんなにもフレンもうね専門でいかなくていいわほんとにおいしいほんとにおいしいしほんとに酒飲めるこれ菓子あかしたうまい、ね ちょっと香りの独特ななラムみたい感じですねもっと甘いのが好きな方は生クリーム持ったりバニラアイスを添えていただいたのもそしたらもうどうしようやばいと思いますからほんとにこれ多分世に出していけないレシピだと思うそれぐらい美味しいですでえっ、ー、とあの美味しいですはいとういうことでですね皆さん 今日の料理、どうでしたでしょうかおいしそうだなと思った方、もしくは一緒に飲みたいなと思った方ね。ぜひ、チャンネル登録、および高評価をよろしくお願いします